はいどうも、風神ジャパンゆうです。本日も元気な動画を撮っていきたいと思います。皆さん、お久しぶりでございます。そして、明けましておめでとうございます。えー、本当はもっと早くね、動画出すつもりでいたんですけれども、いい感じで本当と時間がなくて。っていうのもですね、えーまあ、今までその社会人として仕事をしていく中で、その一日の仕事の長さっていうのがね、結構ネックであの動画が上げられない日々が続いておりました。 そそれこそ朝の10時とかから始まって、まあ、夜、えー、家帰ってくるのが1時1時半2時とか、えー、そんな日がザラにあったんでで、結構週、まあ、56は働いてましたねなので、あのー、なかなかね動画撮影する時間も、まあ、もちろんちょっとないっていうのもありましたし編集の時間もちょっと取れなくて動画が上げられない期間が えここまでずるずると続いてしまったこと、本当にね、えー、申し訳ないなと思っております。えー、皆さんにね、やっぱり動画楽しみにしていただいて、えー、おりましたので、えー、一刻も早くあげたいなという気持ちはあったんですけれども、本当にここまでね、待たせして、えー、申し訳ありませんでした。今後はですね、まあ、今ちょっと僕、学びたいことがあって、あの一旦またね、えー、学生に戻りましたので、ね、前よりはね、時間ができましたので、えー、その時間を有効活用してね、えー、しっかり。 撮影編集を行ってまた皆さんにね、えー、楽しい動画をねお見せできるように、えー、頑張っていきたいなと思っております皆さんもまた、えー、僕の動画を、えー、引き続き楽しんでいただけたら僕も嬉しいなと思っておりますのでよろしくお願いいたしますというわけでね僕がこの撮影できない間この動画出せない間にね本当にいろんな変化があって そそれこそモーニング娘。で言えば卒業そして加入があったわけですよね森戸千咲ちゃんの卒業ぐらいから出せてなかったですよね多分ね森戸千咲ちゃんの卒業があってそれから櫻、えー、井理央ちゃんの加入そして加賀楓さんの卒業それがまあこの僕の動画出せない期間に起きた出来事であると思うんですけれども僕の気持ちとしてはやっぱり卒業に際してはやっぱり動画を作って、えー、大々的にね えー、見送りたい気持ちっていうのがあったのでえ今までできなかった分を今からでもねえちょっと遅くはなりましたけれどもまあ卒業曲を所見リアクションすることによって後追いでねえ卒業へのメッセージというかえしたいなと思っております是非ねえ皆さんにも楽しんでいただけたら嬉しいなと思いますしご本人もねもしえ見てもらえたら嬉しいななんてそういうふうに思っております というわけで、ね、今後何本か卒業曲に触れて動画を撮っていきたいなと思っておりますしその他にもね「あのカバーズ」ですかね佐藤正樹さんとかも歌ってたんで初見リアクション用に見ないで撮ってあるので動画でお見せできたらなとそういうふうに思っておりますまあこれが一応今後の要件として、えー、僕の方から告知させていただきましたというわけで今回はまあそのまず1本目ということで「集、え、中、ー、中僕らの未来」 えー、こちらのね楽曲の初見リアクションやっていきたいなと思っておりますというわけでね「えー、前置き長げえよお前」っつって思ってる方もいらっしゃると思うのでそろっとね、えー、動画の方いきたいなと思いますそれではいってみようレッツー始まりましたね かっこいい。いや、えみなるな。いや、めっちゃ揃ってる。きれがすごいね、これ。そう、えっと、フォトショップみたいですね。うわ、マリディ いや本当ごいすんきりですね。ああ い, いい声だわ。かっこいい<笑> ったらめっちゃ大うになってるおーかっこいいじゃん。綺麗やばいねうわ ここのダンスかっこいいですね。なんかヒップホップみたいな感じで、すげえかっこいいですね。<笑>かわいいですね。 ここでなんか、店で変わるのかっこいいですね。いや、かっこいいなー。 すごい綺麗だよね。手元もね。うわー、これ、パン、いいね。うわー、かっこよすぎる。いや、森田さんのもだして、助けだな。すげえ、揃ってる。うお。 はい、マジか。 最高すぎるじゃん<音楽>はいというわけでご覧いただきましたモーニング娘。2いうわけで「チュチュチュ僕らの未来」いかがだったでしょうかはいということでねいやーマジでかっこよかったですねあの卒業曲でこのかっこいい曲をね持ってくるあたりさすがつんくさんだなと思いますし森戸ちゃんってかわいらしいね見た目をしてるんですけれども実はなんか芯が強いね 女性だったりしますしすごいそのかっこいい部分うちに秘めたらかっこいい部分を何て言うかこの曲がなんか表してる感じがするのですごい合ってるなと思いましたねで途中 B メロとかもねなんかテンポ感が若干変わるじゃないですかでそこでまあちょっと緊張感があるというかかっこよさが増す感じがするんですよねで全体の曲をあの弾きで見た時 まあちょっと表現が難しくて見るって言っちゃってるんですけど引きで見た時のこの B メロのこのバランスっていうのがなんていうかこの楽曲の歌詞に100年後のまあ未来がわかるのどうなのとかそういう歌詞があるじゃないですかでそうなった時のなんか時の移り変わりの緩急だったりまあ今の時代だとねあのすごい。 いいろんんなながアップデートされてく時代なんでこの速さだったりでも時にはなんかゆっくりねえ物事が流れたりっていうその時代の流れみたいなのを表してる感じがしてえ面白い構成だなと思いましたねそして数もねすごい良くて冒頭にあったようなねえ価値観なんて千差万別ってその言葉がねえ僕もまさにそうだなと思ってるんですよねで結構押し付けてくる人いるじゃないですかこれはこうじゃなきゃダメ ああじゃなきゃダメこれはダメだよこれはいいよでもそれって、えー、言い悪いっていうのも立場によってねまた逆転するだろうし、えー、やっぱり大事なのは人に流されるよりも自分の中の感性を大事にしてそれをまあいかにこの世の中で貫けるかっていうところが、えー、やっぱり大事になってくるんだと思うんですよねやっぱり押し殺して生きるよりも自分らしさっていうのを失わずに歩んでいく それが大事だなと思うのでそれもまさになんていうかつんくさんから森戸千咲ちゃんへのメッセージとしてこの卒業曲に込めたのかなと、えー、そういうふうにも解釈してしまいましたね。<笑>というわけで楽曲の、えー、かっこいい部分そして歌詞の力強いメッセージそれからあのダンスのね「ダン」っていう振りもねめちゃくちゃかっこよくてすごい虜になってしまいましたね。 いやー最高でしたはいということでねここまでご覧いただきましてありがとうございましたこの動画がいいねと思った方高評価とチャンネル登録をよろしくお願いしますそしてね、えー、コメントの方も、えー、どしどしお待ちしております僕コメントはね全部見させていただいてますので、えー、この動画の感想をね、えー、たくさん送っていただければ嬉しいなと思っておりますそれじゃあまた次回の動画でお会いしましょう See you next time. you バイバイ